霊能者のヒロですよろしくお願いしま す, ししますさあ今日は、はいえー、よく多いお悩みについて、はい、一つ深く掘り下げてお話ししたいと思いますあさあ今日のは、えー、なぜこんなに 自分は相手に気を使っているのに、相手は私を大事にしてくれないのというお悩みですね。あ、はいはい、あ、これね、はい、私もすごくめちゃめちゃ経験ありますねうん。どんな。そう、学生時代から大人になって働き始めてから、うんうん、よく会ったことだったんですけどね。うん、うん、相手のためにね、こんだけ何言ってもらったことを、あのー、笑顔で。うん、はい、わかりましたっていうことを聞いてあげたり<笑>、うん、ね、愛想笑いしたりとか、うん、相手を傷。 つけないように、うん、ね一生懸命相手のためにね尽くして、うんうん、あのよくしてあげてるのに、うん、なんで相手は、うんね、いつも俺に対して、うん、ブッキーラボの喋り方をしたりとか、うん、メイレクチョーの喋り方したりとか、うん、なんで同じように大事にしてくれないのとか、うん、よく思って ね, ねえいろいろの日々多かったですね俺ね。<笑><笑> はい、そうですね、うん、じゃあごめんねヒロ君つ、はい、きますはい なんだかお分かりですよね。そうですね。あのねこれってね一見相手にあのー、優しく思いやり思いやりをかけてあのー、接してるようで、もう全部ねその下心ってものがあってねこれだけやってやったんだから<笑>お前らはね分かってんだろうな。っ<笑>お礼を大事にしてろよなって下心があったし。めっちゃ上からですね。そうなんですよ。 ね、それにね、うん、表面は相手に優しいように見えて、うん、本当に相手のために言ってあげなきゃいけないこととか、うん、これ気づいたらもっと楽だよねとかね。うん、そういっったた相手のために言ってあげることが、うんもうまた でし た, ね、ただただ相手を怒らせないようにとか、うん、ただただ嫌われないようにとか、うん、本当に、ね、自分のことだけを、ねあのー、考えて表現してたことばっかりだから、うん、結局、相手にも、ねうんあのー、優しさなんて伝わるわけもないし同じように大事になんてしてもらうわけがないんですよね。<ぶな><つかき> ヒロくん愛想笑いしてって、はい、言ってたじゃない。そうなんですよ、もう時に行ったらね、うんうん、そのさ、愛想笑いが相手にバレてないと思ってるあ、え、<笑>そうだね、うん、うん、その時はね、うん、全く思ってませんでした<笑><笑>バレてるなんて ね, ね、うん、じゃあヒロくんに質問です、はい、逆に愛想笑いされてるなーってじゃあヒロくんは感じないんだあ<笑> 感じるときは感じますよわかるときはわかりますようんあ、無理してるなとかねそうでしょう、うん。それと同じようにヒロくんが無理してるといつもバレてたんだよ<笑>あーあなんか取り方がバーってなきゃ体に走りましたねはははどうだったんだみたいな<笑>そうそう そ, うそもそもう ん, うんそうだね、うん、それだけね本当にね相手に意識がなかったっていうか、うん、そんなことに気づけないぐらい<笑><笑>だったかなと思うかな、うん なんかこの地球ってさ、はい、あの人の言うことを聞いてあげることが優しさだとか言ってるよね、はいはいはい、そうですねいかにね、うん、相手に合わせるか、うん、ね、はい、でもさ、はい、あのちょっと一つ考えてほしいんだけども、はい、ちこ先生がね、はい、今病気だったとしますあらはい お水を飲めない病気だったとします、はい、あら悲しくなってきましたねひろくん、はい、君もその病気を知ってます、はい、あのひろくんにお願いをしたとしますはい、はい、どんなお水飲みたいな持ってきてってはいひろくんどうしますいえ持って行かないですねどうしてお水飲みたいよ <笑>だってお水飲めない病気でしょ、うんね、えいくらモツコ先生飲みたいって言っても、うん、飲ませることってモツコ先生のためにならないんだよね、うん、そうそれが本当の優しさだよねそうですね言うこと聞くだけが優しさだったらほらお水持ってきてよ早く ね, えねほら早くってなるよ、ね、飲ませて大変なことになっちゃいますね<笑>そうそうそうそうそうそ う, そ う, そう、はい、ね。 言うこと聞くことだけが、はい、もうその人に対する優しさじゃないっていうのはほら簡単にわかるでしょこうすれば。でしたは<笑><笑>、はいうん、でもさこれがさ、はい、例えばもちこ先生がね広く言うより う, にうんと上司で。はい、でもちこ先生は あの広くんより偉そうにしてますよねあらなんか悲しかが<笑>なくなってしまったねで<笑><笑>、はい、体なくどうなったっていいんだ水持ってこうって言ったらロ、はい、くん持ってくるよねだってこいつどうなったっていいもんねそうですね<笑>ちょっとモテっちゃえ感じがそうそうそ う, そうねあのー、ねちょっと具合悪くなってこりた方がいいのかなっていう気持ちも湧いてきちゃうよねそ う, そ, う そ, うそうですね一回痛みあっとけお前みたいな<笑><笑> そんな感じでああ、うん。そうだよね。はい。そっちの方が優しくないじゃん。こ言うこと聞いたら。そうですね。ね。あ, あ、うん、相手のためにはどうするかってね。言うこと聞くことだけじゃないですよね。そうそうそうお水飲みたいなって言ってお水持ってきてくれたらさ、うん、わーいありがとうって頼んでおきながらね、こう思っちゃうのよ。はい。 あれ私ののこと大事じゃないのかないかってあだってどうなったっていいんだよね私の病気知ってるよねってじゃあ頼むなって話したけどそれが地球人だからねああそうですね<笑>ああ確かに確かにね、うん、それで持っていっちゃうってやっぱり愛がない行動ですよね<笑><笑>でもそんな中で、うん、その無意識、はい でも意識してても、はい、この人は自分のこと考えてくれる人だとか、はいうん、考えてくれない人だとかこうやって判断してるわけでしょ、はい、そうですねそしたら優しくニコニコ笑ったふりして、はい、<笑>いうこと全部聞いてるヒロ君が疲、はい、れるはずないですよね<笑><笑>疲れたらねもうこれ奇跡ですね<笑>もうねう、はいうん、でもさやっぱ ね、ね立ち向かかうこことともかなり辛いことよ、ね、そうですねそれ先輩違うんじゃないっていうのは相当難しいことだし上司であればあるほどねそうですねだから無理せずに「あのち」って思う相手には別にそこまで心砕くことないけど<笑>、はい、<笑>でもさその なんていうのかな自分がこういう態度だからこうなんだって分かるとなんか理由が分かるとさ自分に言い訳できるじゃないそうですね、うん、うん相手のために考えてないしそうそうそがないよねそうそうそ う, とか、ね、そ う, そ う, そう自分許せるよね、うんうん、うん、理由が分からないとね、うん、なんで相手はこうしてくれないのっていうふうにねそうなんか謎だけが残りますよねそうそうまあでも無理せずみんな全部自分の気持ちを言うことでもないしねだって潰れちゃうそんなことしてたら自分が、うん、そうですね、うん、だってこれを言ったら相手はね、うんああ あの私のこととどどう思ううう思んだろうとかどうしてても出てきた感情ですよね、うん、それに勝てる人間って多分地球上であんまりっていうかいるのかなうんお会いしたことはないですどね了解<笑>ね、うん、僕も含めて<笑><笑>いいよね人間だもんねそうだね、うん、でも理由が分かれば、うん、なんかね、うんうん、一歩踏み出せそうな気はするね、うん、理由が分からないから、うんね、そこに立ち尽くすしかなくなるんだけどねうん、うんうん、そうだよ はい、もうひろくんも理由が分からなかったからなんで優しくしてくれないの、うん、ってなったけど、はい、自分もこうしてるしなって分かったら、はい、なんか自分のことも許せるし、はい、相手のこともしょうがねえなって見れるでしょそうですね、うん、本当に求める一方じゃなくなくりますもんねとにすべてのことってね、はい、あの原因と結果で切り分けて、はい、結果はちょっと一旦置いといて、はい、原因ね物事の原因そこは50対50。うん 半半分半分なんだよね結果がほら大きくなっちゃうとねそなかなか原因を見ることはできないけど、はい、一方だけがっていうのって物事、はい、ってないんだよねそうですね、うん、確かに必ずそこには原因というものがあって、うん、その物事を呼んだ原因というものがあるんですよね、うん、全てに。だかからなんか自分の側 原因だけでも分かってさ、自分許した方がさ、はい、楽だよね。そうですね、まずそ こ, こから、うん、だって相手のことなんて分かりませんもんね。そうそうそうそ う, そう、<笑>聞きたかったらどうぞ聞いてって話でね、なんでそんなことするのってね、うん、まあそんな勇者はあんまりいないと思うけど。そ う, <笑>そうですね、本当に勇者ですね、それは ね, <笑>ね、でもそれでいいと思うよ。 はい、無理したらまず潰れるっていうね自分大事にっていう、うん、そこは本当に忘れないで考えてほしいかなと思います、うん、自分のことをそうですね、うん、だってね無理しすぎちゃったら、うん、しまいに何も言えなくなりますよね、うんうん<笑>うん、一軸う何も言えなくなっちゃう<笑>その方がね辛いから、うん、そうだね、うん、はいじゃあひろくんどうぞまとめてくださいとはいはい、はい、これはね相手に気を使っているのに、はい、相手は私を大事にしてくれない、うん、これは 本当に相手を思う行動じゃないんだったら当然の結末ですねこれは、ね、<笑>元もこもなくなったな<笑>。<笑> 相手の思ってることなんて 100% ねそれこそ一時一句読み取ることなんかできないんだから、はい、まずじゃあ自分のことを知った方が早いじゃないですか先生うそうです、ねうん。自分の分の今、うん、じゃあこうなってしまった原因って何かなって考えて、うん、そこから踏み出せれば、うんなんかねうん、何にも知らないで立ち往生してた時より、うん、自分のことを許せるようにもなるし、うん、じゃあ自分ってどこから 行動していけば、あのいい関係になっていけるかなっていうこと、が自分の中にね、うん、ヒントがありますよね、うん、これって。そうだよね。うんうん、そうですね、はい。はい、じゃあ相手を大事にする基本っていうのはね、ね、うん、あのー。いうこと聞くだけじゃないってことですよね。そうですね。うん、うんはい、そこに気が付くこと、うん。そうですね。はい、うん、本日はどうもあ り, う、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。